1月31日、阿蘇市役所で、阿蘇市議会議員一般選挙当選証書付与式が行われました阿蘇市の代表として選ばれた議員は26名、選挙管理委員長の小玉勝氏より、一人一人に当選証書が付与されました。 一月三十一日、阿蘇市選挙管理委員会委員長児玉雅さん、おめでとうございます。ます歴史の一ページを綴る初代阿蘇市議会議員としてご当選いたされましたこと、心からお祝いを申し上げます。皆様方は二万九千 904人の市民の代表としてこれから神聖なる議場に登壇いたされるわけですがお一人お一人が真の議員として麻生市のその名に恥じない政治政策に当たっていただきたいと思いますこれから議会も始まりいろいろ皆様方の方からご意見をいただいて一緒に力を合わせ一丸となって この阿蘇市のため、ひいては市民の皆さん方が喜んでいただけるように、しっかりと汗を流して努力をしていきたいと思っております。本当におめでとうございます。<笑>佐藤市長や、児玉選挙管理委員長の挨拶の後、収入役、教育委員長、阿蘇市役所の各課長の紹介があり、式は終了しました。 当選長所表式はここで一旦閉じたいと思います、えー、どうもおめでとうございました